でこの子はあの一生もうこの家族と一緒に過ごせると思ってずっとやってきたはずなのにあなたの都合家族の都合だけでほっぽり出されたこの子の気持ちっていうものを一生忘れないでくださいねっていう結構きつめの言葉で言われたんですよ。でそれを僕は旗で聞いててあの今まで自分が買いたいと思ってたのは自分のこう 可愛 い, いとかそういう欲求を満たしたいとかそんな思いだけでワンちゃんとか猫ちゃん飼いたいなと思ってたんやなとかっていうふうにすごく感じてワ ン, ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「猫ワン」。 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません餌を与えて栄養状態が良くなれば 不幸な子猫が多数生まれます不妊・去勢手術を考えましょう手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながりますイオグンとべ町リバーサイドショッピングセンター内とべペットクリニックは猫ワンを応援しています かないし、鳴き声聞いたことありますか？あ、鳴鳴き声はありますね。えー、たまにちょっと気鳴り鳴ったりします、えー。ワンちゃんがいるって気づかないでしょうね近所の人も。う ん,、うん、あの先生見ますとちょっと野生型です ね, ね。もうちょっと太ってもいいね、えー。ご飯食べてるのに？ご飯を食べてるけど。うんうん 今日は最近子犬を飼い始めたという渡辺さん麦<笑>ちゃんと太郎さんが出会われたきっかけっていうのは何だったんですかこれは話せばすごく長くなるんですけど<笑><笑>あ の, 会なんです、ね、あのまあお仕事の関係でちょっと譲渡会の方とお知らせになって。 譲、ま、渡、あ、会の方でこう参加させていただくと、うん、まあ結論から言えばそういうことなんですけど譲渡会っていうのは知らない方多いと思うあそうですねあのー、僕ももともとはよく知らなかった部分があるんですけど、あのー、施設とかで、あのー、どこ行き場のなくなった。 飼い主がちょっといなくなってしまったとか道で迷ってた犬とかをあの施設の方で保護しているワンちゃん猫ちゃんがいるんですけどね、まあ、そういう子猫あの動物たちをあの引き取ってあの新しい里親を探そうという活動をされている方があの松山にはたくさんいらっしゃるということであそういう方とあのお仕事をさせていただくきっかけがあったんですね。 どうして麦ちゃんを迎えようと思ったんですか？あの元々。もともとワンちゃんとか猫ちゃんは飼いたいなという思いはあったんです。ただ、それを本当に買おうと思うと、やっぱ一歩踏み出す。勇気とかやっぱその責任が伴うとか。もちろん家族の同意もあるし、まあそんなんもあってずっと。 くすぶってたような思いがあったんですけどこの譲渡会に参加させていただいてあの出会いというよりも自分の中のこう意識を変えていただいた、まあ、そんな出来事があったというかそういうことを教えていただいたというのがもう一つの今回 麦, とあの麦をこう育てることになったきっかけですかね。あの 譲、ま、渡、あ、会の方とお話ししてたときに、一つ の, あの電話が鳴ってきたんです、携帯電話が。で、その電話、まあ、スタッフの方が取られて、あのお話ししてると、あの相手の方がね、うん、おうちの事情で、あのおうちで飼っているワンちゃんが飼えなくなってしまったと、買、うん、えなくなってしまったので、引き取っていただけませんかみたいなお話だったんですよ。うんで でその後こういろいろやり取りがあって最終的にはその引き取りますよっていう話で落ち着いたわけです で, でも最後にそのスタッフの方がねその飼い主の方にあの電話で「私たちは今回この子を引き取ることにしました」「でも私はあなたが取った行動を認めたわけではないんですよと」と。この子は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 そんな思いだけでワンちゃんとか猫ちゃん飼いたいなと思ってたんやなとかっていうふうにすごく感じて譲渡会の人 の, の命を守る活動というのはあこういうことが命を守る活動っていうことなんだなっていうそういう目の当たりにして そ, その時から僕の考え方がガラッと変わったんですね。でなんとか僕もそそそうううういいいっちち側側の会ののの会人たた立場側の方に行きたいそういう ふうな形でワンちゃん猫ちゃんと接していきたいとその時にすごく強く思ったっていうのがあのちょっと大きなきっかけではありましたね。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 桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。お家でおやつを食べる麦ちゃん。渡辺さん、どんな出会いだったんですか。一番初めの出会いっていうのは、あの譲渡会に行ったときに。配布された一枚のチラシ、チラシっていうか、まあ、チラシですよね。まあ、その中に麦の写真があったんです。で、そのチラシというのは。 譲渡会に来る前のワンちゃんや猫ちゃんで施設で預かってますよこの子たち誰か里親になりませんかみたいなそういうチラシだったんです、うん、全部で12匹ぐらいのワンちゃん猫ちゃんがいたんですけどでその中でこう麦の写真見つけてああこの子会ってみたいなとは思ったんですけどその時はもう全然でも買おうとか。 いうとこまではは正直っっってなかったんそそんな思いはなかかたたそんん思いでです、うん、であのでもどっちかというとその施設を見てみたいという思いのが強かったんですねどういう施設でこの子たちを預 か, 預かられてるのかなというのは見たかったっていうのであの案内していただいて、まあ、その時はもう僕一人じゃなくて妻も一緒にえちょっと一緒に見に行こうということでね。あの 行きましたで行く時にいろいろなことを想像してたんですよ。多分薄暗いとこに大きい鉄格子が並べられてその中にこうワンちゃんとか猫ちゃんが入れられてねなんか目を伏せてこう寂しそうにしてる風景があるんだろうなみたいなねうわなんか寂しそうやなとかって言いながら行ったんです。で案内されてその施設に入ったらもう 想像通りの施設だったんですよ<笑>。ちなみにどこだった？あの松山市の第四 4… あ松山市の市役所の第四別館、ね。もういわゆる松山市の中心地にあるところですよね。ねうんはい、はいはいはい。でそこに案内していただいて、まあ小さい施設ではあるんですけど初めて行って、でも本当想像通りのちょっとえっていう感じ。正直僕はそういう感じたんです。うんで。 まあ、その中に入ってるワンちゃんとか猫ちゃんもいたんだけどちょっと僕自身目が合わせれないような感じだったんですよちょっとどうしてですかちょっとなんか辛すぎいかわいそうっていう思いのが強かったのかなでちょっとあのなんかじっと呼ぶみんなという話を妻としながらこう見てたんですけどまあでもせっかく来たのでこの子の写真があって。 でその写真を見せて「この子はどこにいますか?」みたいな施設の方にお伺いしたら「ああこの子はここにいますよ」っていう形でおりの2一番下のおりの大きい檻りの中に2匹入ってたんですよ。で2匹が遊ぶわけでもないその白い檻りの端っこと端っこにいるわけなんですよ。 で檻の影に隠れても本当覗き込んだら見えるみたいな形ですよね、うん、でちょうど段ボールのお布団の折り目があって、うん、その折り目の影から顔半分出してこっちをこうじろっと見てる感じが初対面だったんです、うん、ペットは飼い主さんだけが頼りです飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう 年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分松山市北条辻松山北条動物クリニックは「猫ワン」を応援しています。 ケアドック協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いしますケアドッグ稚園トレーニングや遊びなど楽しく過ごしますケアドッグスクール基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします無駄吠えトイレのしつけなど何でもご相談ください日本ケアドック この子の場合はちょっと釘付けになりましてずっとこう見てたんです。うんバイローさんんここの子をこの子子見てたんです、はいうん、どうなんこの子みたいな<笑>えっ え, えっていう感じでこう妻と一緒に見ててそしたらその施設の方がねあちょっと出してみましょうかという形で声がけいただいてあ「じゃあお願いします」って言ったらこう。 ロープを持っていく、こんな太いロープを持ってこう首をキュッと縛って外にこう引っ張り出してねで出した瞬間にもうおしっこジャーッとするわけですよ、うん、出たかったのかな出たたかか、っの緊張してたのかあれですけどね、うんうん、でこの子はご飯は食べてるんですかみたいな話を聞いたらあご飯食べてるのは見たことないと、えーうん、朝起きたらご飯がいつも空になってるとだから人がいる時は絶対食べない。えーうんでもう 昼間はもうずっとあの場所であのこっちをずっと見てるかうつむいてるかで1日過ごしてますっていう形だったんですよ で, でこの子はもう長いんですかって言ったら、まあ、1週間ぐらいなんですよねで1週間ぐらいであと23日したらもう次の施設に行くようになってますみたいな案内だったんですよでまあそんな短期間で いろんなことがこう判断されて次の施設まあそれもつらいなと思ったけどでもそんだけそういう子が次々いるんだろうなというちょっと思いもあってもう妻にねもうその時にも う, もう連れて帰ろうやみたいなもうそんなつもりはなかったけども連れて帰ろうやって話をしたらも う, もうそりゃそうよねみたいなみたいな感じでも まさかのその次の日にはもう引き取りに行きましたね。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 いやもう一匹おりにおった子はどうだったんやろうってめっちゃ気になるんですけど気 に, 気になりますよね気になっちゃう聞いたんです<笑>だからあのそれはね NPO のボランティアの方が<笑>あの引き上げてくれたみたいですうんでおそらくこの子の兄弟じゃないかなという話はしてたんですけどね迎え、はい、に行ってお家に来た麦ちゃんはどうでしたすぐには慣れないでしょあ 今ででちょうどどヶ月なんですけどあの徐々には慣れてきてるのかなと思うんですけど、うん、あのやっぱりもう目を合わせないしああのその場から動かない、うんうん、そんな感じですかねも う, もう昔あの施設の人にも言われましたけどこの子はかなり怯えがあのきつい子ですよと。であとまあ まあ、その関わっていたそのボランティアの人もあの、まあ、この子はちょっとみんな見る人みんなこの子怯えが強い怯えが強いっていうふうなことを初めに聞かされてたので、まあ、覚悟はしてたんですけどあでもあ怯えが強いというのはこういうことなんだなという形で、うんうん、なんかすごいリラックスしてますね今ねそうですねあのこれも日に日に変わってきてる部分があるので。うん 犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院、松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は。 私が往診します。お気軽にお電話ください。あの僕たちも、あのまあ妻と一緒に、あの。まあ素人なんですよね、僕たちも。で犬は飼ったことは。まあ子供の頃にあの実家で飼ってたっていうのは、お互いあったんだけど、もう昔と今はもう犬の飼い方も。全然違うし、あので初めての体験ということで、でもこの子も初めての体験で。 いろんななことをビビりながらこう頑張ってる で, で同じ僕らもいろんな人に聞きながら頑張ってるみたいなねお互いがこう頑張りながらこう一緒に生活してるっていう感じですかね今はご飯は食べてくれたんでしょうかあご飯はねはね、うん、初日に食べ 目, の目の前で食べてくれましたね食べてくれましたで<笑>嬉しいですで 反応してないけど。一つ一つがやっぱりその目を合わせてくれるとか、ご飯を食べてくれるとか、うんうん、もうそれがもうもう嬉しいですよね。もう喜びですよね。うんうん、麦ちゃんと名付けたのはどうしてなんですか？あのその施設に行ったときに。 あのまあ、ロープに縛られて表に出された時にね撫でていいですかっていう話をしたんですよ。だから「あいいですよで も, でもこの手袋してください」って言って革の手袋渡されたんですよ。の手袋あそうなん で, すよで「えっ な, なんでですか?」って言ったら「うん、あこの噛むんで」って言われてその施設の人も噛まれて怪我してたんですよ。<笑>で「あそうなんですか?<笑>」と言いながら革の手袋を持ってこう撫でてたんですよ。ちょ ち, ビビちょっっとこももビビる、ね、で, でも びくっ と, ビクッとしながらもおとなしくしててくれたんでで、ちょっと外してみますねって外して何を外したの手 袋, あ 手, 袋手袋外して手袋外してもう撫でた瞬間にも う, も う, 食 感, 触もう感触が麦麦麦色も麦麦のほっぽいみたいな、ね、<笑>植物の 麦, そうそうそう麦のほっぽいねっていうことでごわごわした感じでね<笑>もうイメージですでももその時にもあのあ 麦っても声をかけたんですよ。<笑>で、周りの施設の人もえってみたい、あ、この子男の子ですよみたいな感じで、いや、男でも麦でい い, いいんじゃないですかって。もう、この麦を、じゃ、もう連れて帰りますって、もうその時にも名前決めたんです。<笑><笑>もう、妻の、妻の家族の相談もなしに、麦って決めました。<笑>もうじゃ、運命ですよ、ね。そうですね、はい。この辺のね、毛羽立ち方がの麦の方みたいな感じす、ね、すごいしますね。はい、もう、あの。 人に聞かせたら あ, のあなんかありがちな名前やねんみたいな感じで<笑>実は僕知らなかったんですけど今すごくランキングですごく上位になっている名前らしいですねでそれちょっとムッとしたんですけどあのでもなんかこうた麦のようにねこうたくましくこう生きていってくれたらいいなみたいなねあの僕は今あのこの子っぽい名前でいいなというワンちゃんをこう飼った時に。 まあ、なんとかなるよみたいなねで楽観的なとこがあるんですよ、うん、でもいざおうちに来ると想像以上にこう思ったような行動をしてくれんなみたいなね<笑>、うん、でそれはあのでも麦も一生懸命こう今頑張ってるし、うん、で僕もじゃあ麦に幸せになってもらうとかいう。 楽しく過ごしてもらうためにはどうしたらいいかっていうのを僕も今すごく勉強中なんですよ一つの命と向き合うっていう部分に関してはあのあのそれなりにお互いがこう努力して考えていかないといけないことなんだなっていうのはすごく感じてますねただいまおうち古くなっちゃったね まつやま市山越六丁目のトリミングドッグディーバですあなたのアイドルを素敵に輝かせます心を込めてトリミングいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください待ってます 渡辺さんはお勤め先の石材振興会いよし展示場でワンちゃんネコちゃんの譲渡会をはじめいろんなブースが集まる「つなぐマルシェ」をプロデュースしています。 人気のあるお店、キッチンカーであったりとかハンドメイドのショップさんにも一緒に参加いただいてでたくさんのよりたくさんの人に来ていただいて譲渡会っていうものをもっと身近に感じて接していただこうというのが目的であの今「つなぐマルシェ」っていうのを毎月1回開催させていただいてますね。えー、と全部で、ね、なんかワンちゃんが ワ猫 ち, ちゃんで全部で10匹ぐらい怒られたのかな、うんうん、みたいな形であのかなり室内で譲渡会っていう形なんであの皆さん落ち着いた話ができるっていうことでいすね、はい、もらう前にいろんな話を聞くのは大事なことですよねもう見た目であかわいい顔じゃなくて。きっっかけはやっぱり 可愛いいとととかそうううことになると思うんですけどでも譲渡会の人っていうのは皆さんあの一人一人本当あの熱い思いっていうかもうその信念を持ってやられているのでそのお話を聞くことでいろんな考え方もいろいろ変わってくると思いますのであのぜひあのまあ参加していただいて譲渡、まあ、会とかそのペット犬ワンちゃんとか猫ちゃんが今どういう。 社会あのどういう社会問題を抱えているのかとかそういうのをじかにこう自分らができる活動っていうのも限界があるんですよね。であの自分と同じような活動をしてくれる人をもっともっと増やしたい。 といいうのが都会のが会思いでもあるんですであの、まあ、それも譲渡会に参加していただくことであのそういう方の思いを知ってそのペットの犬猫の状況も知って、うん、で自分もそういう活動であのこういう問題が起きてるっていうのをすごくあの自分で理解していただいてあの世の中をちょっと犬ワンちゃんとか猫ちゃん の, あの状況を変えて い, いただいていけたらいいなとは思いますね。 知らないままに生まれて、はい、誰も知らないままに人生が終わってるみたいなね、はいうん、こともあったわけじゃないですか、うん、そうですねなんか。なんか生きた証を残しといてあげたいと か, か、うん、それの一つのきっかけになるき っ, かけになるっていいいかなっていうふうに どこだと思いますか、麦ちゃんの。ちゃんポイントはもうこの、なんかな、人たら、人たらしな感じのこう、<笑>ビクびくした感じですよね、もう<笑>ほけないよ。ほっとけないような形で。のとこなのかな、うんうん。めちゃくちゃ可愛いですね。大郎さんの生活も変わったんじゃないですか、だ、エブ。そうですね。 気持ちの部分はもう僕だけじゃなくてやっぱ家族みんながもう家に帰ると「まあ、ただいま」のあとは必ず「麦は」っていうのがもう み, んな<笑>みんながそうなんですよね「はいうん、ただいま麦は今日はこうこうこう」とかね読むの決して暗い家庭ではなかったんですけど<笑>あのよりなんかこう麦中心でこう回ってる と,、うん、という形ですね。 日々大きくなってるし、毎日変わってるっていう感じがするんですよ。何があの表情であったりとか、えーうん、で体調なんかもやっぱり日々変わってるんだろうなと思って。でその辺はね、やっぱあのワンちゃんというのはすごく弱者だと思うんですよ。でやっぱり人間が守ってやらないと今の時代生きていけないような時代なのかなとすごく感じるところがあるので、それを1日でも長く あのね、生かかしてあげるとかそれはもう人間の責任だなというのはすごくそれもまた譲渡会の人に教えていただいたんですけどあのその辺はあのきっちりなんとか見れるような形であのちょっとしたその表情の変化であったりとかそういうのは気にして見るようにはしてますね。まず見るとということですか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 村上犬猫病院は猫ワンを応援していますハンディを持つお子様へテログループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げる ペログループネコワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました